これがこの人物の正体と言ってもいいのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。10月31日投票、即日開票の運びとなった今回の衆議院選挙。その選挙において共産党は公示前の12議席から2議席減らし、 10議席の獲得となりました野党共闘を標榜していた立憲民主党は工事前から13議席を減らして96議席にとどまる惨敗を期しています。野党共闘が野党共倒れに終わった今回の選挙結果を受けて共産党の志位委員長が今後の動向を話しているようです。産経新聞の記事を引用します。 共産党の C ・カズオ委員長は1日の記者会見で今回の衆院選で公示前から2議席減となる10議席に終わったことなどに関連し隕石辞任する考えがないことを明らかにした同党は獲得議席数と比例代表の得票数得票率がいずれも前回を下回った C 氏は間違った政治方針を取った場合は 責任が当然出てくるとしつつ、残念ながらこういう結果になったが、方針そのものは正確だったと確信を持っている。そういう点で私は責任ということはないと考えていると明言した。とのことです。同じく惨敗となった立憲民主党の枝野代表はどう考えているのでしょうか。こちらも産経新聞の記事を引用します。 立憲民主党の枝野幸男 代, 代表は1日、衆院選で公示前の110議席を下回る96議席に終わった結果を受け、代表職の進退について2日までに判断する意向を記者団に示した。2日午後の執行役委員会で表明する方向だ。来年夏には参院選が控えており、党内では 枝野氏の責任論が強まっている。福山哲郎幹事長は1日、記者団に、執行部として結界の責任があると言及した上で、私自身の対応については、もう腹は決めていると隕石辞任を強く示唆した。平成29年10月に、枝野氏が旧立民を立ち上げて以来、4年間続いた枝野代表、 福山幹事長の体制は幕を閉じる降参が大きくなった。とのことです。枝野代表はまだ腹を決めていないようですが、代表を隕石寺にする可能性が高いとみていいでしょうね。福山幹事長は幹事長を隕石寺にする模様です。まあ明らかに野党共闘が失敗戦略であり、これだけの惨敗を期したのですから、 当然といえば、至極当然の話ですよね。枝野氏、福山氏の反応は当たり前のことであり、ことさらによく決意したと褒めるべきことでもありません。そう考えると、C 氏の言動は異常としか思えません。野党共闘は失敗し、立憲民主党は共産党と組んだことによって議席を減らした。共産党自身も議席を減らした。 という明らかな結果が出ているにもかかわらず、方針は正解だったと確信を持っている。私は責任ということはないと考えているとは、方針が間違っていたから惨敗という結果が出たという子供でもわかる論理がどうやら真摯には通用しないらしいです。何やらどこかの国の政治家のような話ですね。1998年の 参議院選挙で自民党は70議席を獲得するだろうと言われていましたが、結果は44議席と惨敗を期しています。当時の橋本龍太郎首相は全てひっくるめて私の責任だという言葉を残し総辞職しています。2007年の参議院選挙、争点は年金問題や相次ぐ閣僚の不祥事などでしたが、 逆風を諸に受けた自民党は獲得議席37議席と歴史的な大敗を期し、1955年の決闘以来、初めて他党に参議院第一党の座を譲っています。この結果を受け、自民党では中川秀直幹事長と青木幹雄参議院議員会長が隕石辞任、安倍首相も選挙から約1ヶ月後の9月12日に、 内閣総辞職を表明しています2012年には民主党の野田佳彦首相が衆議院議員定数削減法案への賛同というご決断をいただくならば私は今週末の16日に解散してもいいと思っておりますという発言から第46回衆議院選挙が行われましたこの選挙では今度は民主党が公示前の 230議席からほぼ4分の1まで議席を減らし、おまけに現職閣僚8人が落選するという歴史的かつ壊滅的な大敗を期して下野しています。この結果を受け野田首相は最大の責任は私にありますと即日当代表辞任を表明しています。今回の選挙で復活当選したとはいえ、 選挙区で敗れたことへの責任を受け自民党の甘利幹事長も幹事長辞任を表明しています。後任の幹事長には茂木外相が決まった模様です。ブリンケンアメリカ国務長官とはそれなりのパイプを構築し、韓国に対しては一定の強気を見せたものの中国の王毅外相にはリりだったような態度を見せ、 シェイシェイモテギなどと揶揄されたモテギ外相。幹事長という執行部の金目の一人を担うわけですが、主番はどうなのでしょうか正直に言えば一末の不安がよぎってしまいます。頑張ってほしいとは思いますが。このように敗北をした側の執行部は、ことごとくと言っていいほど隕石辞任という道を選んでいます。ちなみにですが、2007年、 参議院選挙で、参議院第一党となった民主党の代表は小沢一郎氏。第二党となった自民党の代表は安倍元首相です。2012年当時、自民党党首は安倍元首相。民主党党首は野田元首相。今回躍進を遂げた日本維新の会は、石原慎太郎元都知事と橋本徹氏の共同代表でした。2021年現在、 未だに当主の位置に留まっているのは共産党の C 委員長しか存在しません。C 委員長はすでに20年委員長の座についています。この間何度も選挙戦を戦い共産党が躍進したという事実はただの一度もありません。むしろ敗北の歴史と言っても過言ではないぐらいです。にもかかわらず委員長の座に留まり続け今回もまた 方針はは間違ってていいいいなない責任任と辞すする気配すら見せていませまん共産党の有権者の支持を得られないのは、そもそも政策が思いっきり間違えているという点に加え、このような独裁を甘んじて許しているという点もあるのではないでしょうか。1960年代から1980年代まで24年間にわたってルーマニア共産党政権の 頂点に立ち続け独裁的権力者としして君臨したニコラエチャウシェスク1979年、イラク共和国第5代大統領に就任後、2003年にアメリカ軍に拘束されるまで、20年以上も独裁体制を敷いたサダム・フセイン。20年以上も独裁を続けている権力者というのは真意がどうであれ。 この二人のようにあまり良い印象を持たれないというのは事実ではないかと思われます。と同時に、独裁を許している体制というのも、結局は自浄作用が働かない組織として、好意的に受け取られない事実もあると思われます。共産党が普通の有権者の支持を得られない理由、そして福島みずほ氏の独裁が続いていた社民党が陥落した理由も、 ほんのわずかな一端かもしれませんが、こういうところにあるのではないでしょうか。もっとも一番間抜けなのは、C 独裁体制が続いている共産党と共闘したら、どういう結果を招くかを見抜けなかった立憲民主党を尻込むかもしれませんけどね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。